アルマノクスは心の鏡その姿は少女たちの心の分身ジンロ論を操るネネは自らの戦いにためらいを感じながらも愛する妹たちのために突き進むその行く手を阻むのは心優しき月の使者次回「グランベルム風水師リン・フェンフェン」卑怯と無謀の境界線は